はい、それではあの、今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で前回は、まあ、主にそのた一円数多項式ですとか多倍長数 の, のと上段や乗用付き上段のアルゴリズムについて議論しました。でえー、と今回からあの第4章、テキスト第4章の方に入ります。っとテキストは、えー、と49ページですね。で第4章のゆっくりとご情報から進みますので、と まあ、テキストを持っている人はテキストも随時見ながら進めて話を聞いていただきたいと思います。で、えっと、まず 4.1 説がまあイデアル常用管最大公約値最小公倍値といった概念の復習になっております。で、一応まあ、この授業を の前提条件として、あのまあ、筑波大学数学類ですと2年時の大数入門を受けることを推奨しておりますので、えー、と一応、まあ、あの皆さんこ、この2年生の時 の, あの数学の基本的な知識があるものとして進めますので、あのこの辺あのよく復習しておいてください。一応今後扱う記号としては以下のものがあります。えー、とまず R をあの可敢感とします。でそれから あと、まあ、多分去年のダイスの授業でやったと思いますが、まあ、R のイデアルというのがこう扱います。それから、まあ、イデアルには、あの、生成源という源が あ, のあります。それから、えっ、ー、と、R のイデアルには有限生成という概念もあります。あと、えっ、ー、と、まあ、これはしばしばこの授業でも重要な概念ですけれども、単行イデアルという、まあ、そういう、あの、性質を持ったイデアルもあるということを、えっ、ー、と、これは各自復習しておいてください。それからあと、 乗、えー、用類ですね。乗用類の概念と、それから、それに基づく乗用感の概念も、あのこの、えー、と計算規定ととしても、今後、使いますし、まあ多分他の台、主に代数をはじめとする授業でも、使うと思いますので、これは各自、復習しておいてください。で、えー、と次に、定義 4.3 のところでは、そのまあ、これからですね、扱う、その、 ゆっくりとご情報において扱ういくつかの概念の定義があります。で、あの、整数に関しての、に対するこれらの概念に関しては、あの、前回の授業でも、えっ、ー、と、ざっと出てきま、出しましたので、えっ、ー、と、一応、あの、こういったものを使うというのを、こう、確認だけはしておきます。えっ、ー、と、まず、薬剣ですね、ディバイザー、それから倍減のマルチプ、それからえ、えっ、ー、と、最小公倍子、頭文字を取って GCD、 それから、あ、あ、あ、これ逆ですかね。最小公倍詞。あ、そうですね。すいません。えっと、これ、えっと、お気づきの方はいらっしゃると、皆さんお気づきだと思いますが、えっと、英語の表記が逆になっておりますので、直しておいてください。すいません。間違えましたね。で最小公倍詞の方が LCM ですね。それから最大公約詞の方が GCD です。あと、単元、ユニット。それから逆元インバース。あと、 えー、と規約ですね、エディシブルという概念がありますので、えー、と こ, れこの辺はあは、のー、ここでは詳しく扱いませんので、各自復習しておいてください。あと、注意としまして、GCD と LCM というのはその、今一般に1位ではないんですけれども、特にあの整数感においてはその、まあ、正の数にすると定めれば、1位に定まることに注意しておきますあ。注意してください。ここまでいいでしょうか。 えー、とそれでは次のセクション 4.2 の, のユークリット正域と語助法に進みたいと思います。で、えっ、ー、と、まず、その、ここで扱うあの世界がですね、ユークリット正域と呼ばれるものですので、まあ、その定義から確認しておきます。えっ、ー、と、まあ、R を正域としまして、D を R から自、えー、線数と えっ、ー、と、マイナス無限大への、あの、写像とおきます。で、えー、この時に、この R が、あの、ユークリット正規であるとは、その、まあ、ここにもありますけれども、ま、任意の、その R の原 A と B に対して、えっ、ー、と、もし B が0ならば、えっ、ー、と、R の原 Q と R が存在して、えっ、ー、と、A が、えっ、ー、と、BQ プラス R の形で表せると。で、かつ、えー、この、 R と B のですね、それぞれのこのシャドウ D による値がですね、このようにその D、DR が DB よりも小さくなるような R になるということのが、こういう性質を満たす場合に、この R をユークリッド正規と言います。で、この時、この D をユークリッド関数と呼びまして、で えーとまあ、あとは皆さんよくなじみ深いと思いますけれども、Q のことを小と言って、R のことを乗、まあ、用と言います。ですので、えっ、ー、とまあ、有形質成形代表的なものとしては、えっ、ー、と、一つは整数感ですね。それから、えっ、ー、と、一変数、あ、そうですね、が挙げられます。あとは、えっ、ー、と、 有利数上の一変数多項式化もそうですね。で、えっと、注意としまして、その一般にその与えられた A と B に対して、小と乗与がまあ一位に定まるとは限らないということに注意しておいてください。まあ、これはあの一位に定まるようなあのものもあります。<笑> で、次に、えっ、ー、と、まあ、ユークリット成域を定義して、次に、互いに素という概念を確認しますけれども、えっ、ー、と、これは、と、まず、A1 から AN が R の弦ですね。R の弦が、その、互いに素であるとは、その、これらの与えられた数の GCD が単元であることを言います。で、まあ、特に、その、2つの弦ですね、A と B が互いに素のときは、このような直角の、 記号で表すことにしますここまでいいですか。<笑>はい。じゃあ、以上が準備でして、で、えっ、ー、と、ここからが、その、今回の話のメインである、まあ、ユークリッド五ご情報の話に入ります。で、えっ、ー、と、定理はですね、基本的にはその、テキスト の, あの定理 4.15 なんですけれども、あの、少し形を変えて、 で説明しますので、えっと、一応、EA という形ですね。ユークリデンアルゴリズムの頭文字の EA という形あの名前の定理で書いております。で内容はあの定理 4.15 とほぼ対応しますので、でも必要に応じてそちらの方を参照してください。でここでは A と B をあの整数としまして、でまあ、代償関係はこのような代償関係とします。 で、えっ、ー、と、それから、あと、乗用付き序談によって、その、ま、0以上のラムダに対して、この、R1 から R のラムダプラス1と、それから、Q1 から Q ラムダを、ま、次のように定めます。えっ、ー、と、次のようにというのは、こういう形ですね。えっ、ー、と、ま、R0 を A と置いて、それから、R1 を B と置きまして、で、R2 以降に関しては、あ、ここですね、R の i を、 R の i マイナス1を R の i で割った、えー、時の小を Qi として Ri プラス1を乗与 と, とすると。まあ、そうい う, こう流れで、えー、と順にその R の i とそれから Q の i をまあ定義していきます。でこれを乗与、えー、が0になるまで繰り返しまして乗与が0になる直 手前のステップの最、あのー、上位を0でないですね、ゼロでない最後の上位を R のラムダというふうに置きます。ここまでいいですか。で、えー、とこの時に、いろいろな性質が成り立つんですけれども、まあ、この授業ではとりあえずこの2つのことを指摘しておきます。えー、とまず1つ目は R のラムダ、すなわち その0になる手前の最後の乗与が A と B の GCD に等しくということ。それから、えっ、ー、と、二つ目としては、えっと、まあ、もし、最初に与えられた数、あの、弦ですね、AB って与えられましたけども、B が正ならば、えっ、ー、と、このラムダ、えーと、この乗与、順々に計算していった乗与の個数がですね、えっ、ー、と、このような、 値で抑えられるということですね。とえっ、ー、と、ログ、ファイ分のログ B プラス1と。で、B はその与えられた数なんですけども、ファイは定数です。で、このファイは、えっ、ー、と、2分の1プラスルート5という値でして、で、まあ、小数で近似すると、まあ、1.62 程度の数になります。で、と、まあいい、あの、<笑> えー、と以前ですと、じゃあこの2プラス、2分の1プラスルート5っていう数に皆さん何んか見覚えありませんかねっていう質問をして、で、たまに答えてくれる人がいて、実はこれは黄金比なんですっていう、種明かしをしてたんですが、残念ながら、今日の配布資料には最初から書かれているので、皆さんには最初から答え分かったわけですけれども、ああ実はこの5位というのは、黄金比と呼ばれるあの数ですね。 で、えー、それからもう一つ言うと、このファイはですね、二次方程式、えー、とファイ2乗マイナスファイマイナス1イコール0の根でもあります。ということで、えっ、ー、と、まあ、あのー、まあ、性質 A の方はまあいいとして、B の方がですね、ちょっと皆さんにはわかりにくいかもしれませんが、えっ、ー、と、この B の方は、えっ、ー、と、これはその、与えられた数に対して、その何回ぐらい乗用を取れば、 その GCD が求まるかということを表しています。ということで、えっとまあ、A の方の証明は、これはあのよくあるありと思いますし、多分皆さんもしかすると、あの去年の大数学の在所入門の授業でやったかもしれませんし、あとこのテキストにもあの定理 4.15 に詳しい記述がありますので、ま、ずそれを読んでみてください。でこの授業では、この B の性質の方を中心に説明します。で えー、とまずここではその B がですね、正と仮定することで、仮定して証明を進めます。で、この時、ラムダがあのもう正になるんですけれども、まずこれはそのラムダに関するあの機能法で示します。でラムダが1の時はあの明らかだと思いますので、これはちょっと皆さんであの確かめてください。で で実際にこの証明の中ではラムダは1より大きいとしましょう。でこの時に、えーと I がが、i がですね、0からラムダマイナス1に対して、えーと、このような不等式を示すことを目標にします。えー、r のラムダマイナス i がこのファイの i 乗以上であると。こういう不等式がを示せば、その定理の主張が示せる。 となりますその理由をこれから説明します。あちなみに、ファイは先ほど、えー、と出しました、この黄金比の値ですねで。その理由なんですけれども、えー、と実際にその i にラムダマイナス1を代入します。そうしますと、えー、とここにありますように、先ほどの不等式は、えー、と左辺が r1 となって、右辺がファイのラムダマイナス1乗となりますけれども、この r1 というのは実は b に等しいわけですね。 あの、与えられた A と B の B にしてしまいます。で、この、もしこれが成り立つんであれば、この両辺、この不等式の両辺の対数を取ることで、あ両辺というのは左辺 の,、まあの B と聞けますけれども、この両辺の対数を取りますと、えー、とログ B が、えー、とログファイのラムダマイナス1倍以上であるという評価ができます。で、この不等式を、まあ、うまく変形しますと、えーと 結論のたる、まあ、この不等式は得られるというわけですね。ということでと、まあこの、この不等式ですね。このラムダ、R のラムダマイナス i が、えー、とファイの i 乗 以, 以上になるというこの不等式を、キノコで示します。で、えー、とこれはまず、その i が0のときと1のときとこう、順々にやっていきますけれども、あの、i が0のときは、 えっ、ー、と、ファイの0乗は1で、えっ、ー、と、これは、あのー、その先ほどの乗多項式の乗用、R ラムダの定義から、えー、不等式になったわけですね。で、えっ、ー、と、i が1のときにも、やはり代入しますと、その、えっ、ー、と、R のラムダマイナス1がですね、R のラムダプラス、えー、と1以上になるというのは、これは、と、 この r のラムダマイナス1をその r のラムダで割り算したときですね。<笑>まあこの割り算の式からこの不等式が導かれて、でこれが実際に、えーとえー、と r のラムダが1以上ですので、えー、r のラムダマイナス1は2以上になるということで、i が1のときも正しいことがわかります。あとは、 その I、が2からラムダマイナスの時ですね。これを、えー、と仮定しまして、えっ、ー、と、i がラムダのときのことを示すんですが、えっ、ー、と、このように示されます。えっ、ー、と、r のラムダマイナス i は、その、ユークリットのご情法の定理に使ったですね、その序断の式から、そのこのような、えっ、ー、と、r のラムダマイナス i を えっ、ー、と、r のラムダマイナスカッコ i マイナス1で割ると、まあ、小が、えー、Q のラムダマイナスカッコ i マイナス1で、それから乗与が、えっと、r のラムダマイナスカッコ i マイナスになると。まあ、こういう式が、まあ、その有機率のご情報の除算化に成り立つんですけれども、この、えっと、小の Q というのは、うんと、まあ、1以上の、えー、整数ですので、 えっ、ー、とこの9のラムダこの9の部分を1に置き換えますとまあこのような不等式が成り立つわけですね。でえっ、ー、とでこの不等式の右辺のこのラムダのあー R のラムダマイナス I マイナス1とそれから R のラムダマイナス I マイナス2に関してはえっ、ー、と木の方の仮定からえこの φ の i マイナス1乗と φ の i マイナス2乗の和で あの置き換えることがで、きますので、えー、こういうい不等式になりますでこの2つのですね、こうこのフ ァ,、えー、とファイの i-1 乗とファイの i-2 乗のところは、えー、とファイの i-2 乗で括ります。そうしますと、まあ、1プラスファイという因子が現れるんですけれども、実はこのファイというのはどういう値だったかっていうと、先ほど の, あの黄金比で、 このファイの2乗がファイプラス1に等しいという性質がありましたのでこの1プラスファイのところがファイ2乗に置き換わると。そうするとこの部分を最終的にはこのファイの i で下からファイの i 乗で下から評価することができるということでそのまあキノコの主張が示されるとなります。 えーとまあ、そんなに難しくない評価だと思いますので、まあ、これはちょっと皆さん、この授業の後ですね、各自、えー、と復習しておいてください。えー、それからあと、えーとまあ、以上があのまずこの定 理, に定理の説明なんですけれども、えー、と微行としまして、その K をタとするときに、その、まあ、対常の一変数多項式間ですね、この対常の一変数多項式間は、 そのユークリッド関数をこのまあ多項式の時数で定めることでユークリッド正規になりましてあとあのユークリッドの誤助法も成り立つということを指摘しておきますそれからあとこれに基づくそのまずユークリッドの誤助法のアルゴリズムをこちらに示しておきますでここでですねその今までなかった新しい記述としましてはこのファイルという 分ですねえー、だと思うんですけれども、えー、これはどういうものかというと、うん、このファイルの後にですね、あのー、式がありまして、この式があと成り立つ間は以下の処理をしなさいと、続けなさいという意味を持つ制御コードです。まあ、一種の繰り返しの一種ですので、えー、と覚えておいてください、えー。この場合ですと、具体的にはどういうことをするかというと、 うん、とマッツですね、F を、R、R0 を F と置いて、R1 を G と置きます。で、i を1と置くと。で、えっ、ー、と、Ri が0でないならばっていう状況なんですけれども、えー、と今、最初の段階で i には1が入っていますので、まあ、R1 が0でなければ、次の処理を行います。どういう処理かというと、えー、と R の i-1 を R の i で割りなさいと。で でその章を QI と置きて、で上与を RI プラス1と置きなさいと。とすごいですね。ですので、まずこの i が1の段階では、まずこのステップ A で割り算を行って R の2を求めたということになります。でその後にこのステップ B で i に1を加えて、それは新しい i としなさいとしておりますので、今度は i を2と置くと。で それでこのファイルにまた戻って今度は r の2が0かどうかっていうのをチェックして r の2が0でなければまた次の割り算を実行するという繰り返しを行います。で最終的にあるラムダ、ラムダですねあるラムダで例えば R のラムダプラス1が0になったとしたら、ここでそのファイルのループを抜けて、R のラムダを GCD として返すというアルゴリズムになっております。ここまででしょうか。はい。えっと、それでは、えっと、その次のですね、セクション 4.3 の拡張ークリッとご情法に進みます。 で、えっ、ー、と、まずはその何が拡張、どこが拡張なのかっていう話ですね。で、これはあの、我々その数学域の中で話していても時々大数の先生から質問を受けます。で拡張ユークリとご情報っていうと何が拡張なんですかって聞かれるので、一応、あの、まあ、数学類では教えてますってことで説明してるんですけれども、どこが拡張かというと、えっと、まず先ほどのークリッとのご情報から、まあ与えられた A、B に対して、その、 まあ GCD、AB の GCD r D を計算したときに、とまあ、この D がですね、この A と B のその、に何かの線形結合ですね、このような形である S と T という整数が存在して、D が A の S 倍と B の T 倍の和になるということがまあ示されております。で、この S と T を効率的に計算すると。 とすなわち、先ほどのオリジナルのユ、えークリット誤乗法ですと、まあ、基本的には AB が与えられたときにこの D を計算するというものだったんですけども、同時に、えー、とこの S と T も計算するというの、効率的に計算するというのが、この拡張ユークリット誤乗法の拡張の部分です。で、えー、そのですね、どうやって計算できるかということを、まあ、定義の形で 示しますでこれはですねあの、テキストの方にはあの、まあ、定理とは書かずにアルゴリズムをまず出して、で後でこう、う後からいろいろいくつかの定理で、その確張のご情報の性質を示しておりますので、一応まあここでは先に定理の形で示しておきます。えっ、ー、と、設定は、まあ、A と B を整数とします。で、あと、えー、と常用付き助談を使って、その、 まず、R1 から R のラムダプラス1と、それから Q の1から Q のラムダというのを、先ほどのユークリットのご情報と同様にあの求めていきます。で、えっと、さらに、この S0 から S のラムダプラス1という整数と、それから T0 から T のラムダ1という整数を、次の公式で決めます。それがこの公式なんですけれども、まず、 ロインデックスが0のときは、s0 を1として t0 を0としなさいと。で次に、インデックスが1に対しては、s1 を0と置いて t1 を1としなさいと。で、えっ、ー、と、以降ですね、あの、まあ、i がそれ以上どんどんあの続けていくときには、えっ、ー、と、s の i プラス1は、えっ、ー、と、s の i マイナス1から、えっ、ー、と、qi 倍の si を引きなさい それから、えっと t の i プラス1は t の i マイナス1から、えっと qi 倍の ti を引きなさいというふうにして定めます。で、え、実はこの定め方というのは、その、うんと、その乗用ですね、ri を定めるときと一緒のやり方をやっておりまして、この、えっと、乗用 ri の定め方はどうだったかというと、その ri マイナス1を えっ、ー、と、Ry で割った時のときの、えっと、乗与を Ri プラス1としなさいということだったんですけれども、このときに、同時に、えっと、同じ方法で Nsi プラス1と Ti プラス1も決めることができます。ですので、まあ、あの、実際、皆さんこれから計算する中では、この乗与をこうやって計算したときに、ま、同じように、その、こういう Ri と Si と Ti の3つ組みで、計算することが 計算すするるとと結構あの楽に進めると思いいいますので、えー、と注意しておいておくださいでこの時に、えーと、次が成り立ちますと。成り立つ性質はですね、実際には他にもいろいろあるんです、あ, ありまして、であのテキストの中でも今後のいくつかの定理でもっと詳しく説明しますけれども、えー、とりあえずここではそのこの2つの性質だけあの紹介しておきます。えー、とまず1つ目は、その先ほど、 申し上げました、その、拡張、リュークリート語助法の拡張の趣旨に沿ったものでして、まあ、あの、i があの0からラムダプラス1に対して、えっ、ー、と、ri、この乗用の ri がですね、この、えっ、ー、と、a の si 倍と t の、あ、b の ti 倍の和に等しくなると。まあ、こういう形で表すことができると。で、特に、えー、先ほども申し述べたように、その、えっ、ー、と、えっ、ー、と、s ラムダと t ラムダを使うと、 まあ、GCD、A と B の GCD をこのような形で表すことができるというのがまあ1番目の性質です。で、えー、と2番目の性質は、えー、とこのような形でその Ri をですね、Si と, と Ti の、の A と B の積和で表したときのその Si と Ti の大きさがどのぐらい大きくなるかということなんですけれども、もしあの A があの0より大きければ、えー、とこのように えっ、ー、と ti の絶対値は a 以下で抑えられて、えー、かつ si の絶対値は、えー、と b で抑えられるということが、えー、と知られております。でさらに、えっ、ー、と a が1より大きくかつあの b が正ならば、えー、もっと小さくできると。えっ、ー、と, と、あ、これラムダですね。これあの GCD に対してはこの t のラムダを えっ、ー、と、二分の a、絶対値が2分の a 以下、それから s のラムダの絶対値が2分の b 以下で抑えられるということも示されております。一応、えっ、ー、と、1番の性質については、あのー、ざっと紹介しておきます。これ、機能法を使います。で、r が、i が0のときは、あの、OK ですので、これは各自で確かめておいてください。で、次に、えっ、ー、と、i が、えっ、ー、と、2からラムダ、 プラス1の時ですね。で、うんと、ま、あ i-1 番目までこれは成り立つと仮定します。そして、えっ、ー、と、ri、この ri を求めた時の割り算の式をこう書きます。えっ、ー、と、ri というのは、あの、r の i-2 を r の i-1 で割った乗用でした。で、そのときの小は9の i-1 と置きました。で、この時に、えっと、r の i-2 と r の i-1 を その、まあ、木の方の仮定に従って、えー、このような形で、この、あの、A と SI と TI の、あ、A と B か。A と B と SI とか TI の、えっ、ー、と、和に展開します。まずそうすると、こういう2行目の式ができるわけですね。で、これを展開して、今度は、その、A と B で括ります。これは3行目です。そうしまと、こういう形になると。いうことで、実は、えっ、ー、と、これっていうのは、あの、A の係数、 A にかかっている式が実は SI の定義になっていてで、B にかかっている式は TI の定義になっていて、あ、これはあの I, の I 番目の時にも、えー、と公式が成り立つことが示されたんだなということがわかります。ので、えー、ともう一度これあの、後で各自で確認しておいてください。それからあと、あと2番目の性質は、あのちょっとあのここでは若干、<咳> あの時間を使ったりするので、ここでは省略します。えっ、ー、と、もしかしたら、あの、次回以降の授業で触れることがあるかもしれません。ここまでいいでしょうか。で、えっ、ー、と、一応この定理、あの、あこの各所有機率のご情報ですね。アルゴリズムの形で、えっ、ー、と、示したのがあの、こちらのアルゴリズムです。で、うんと、まあ、入力は、あの、 まあ R の弦 F と G で、で、それに対して、えっ、ー、と、えっ、ー、と、出力として、まあ D と S と T を返すと。で、D, D は F と G の GCD で、S と T は、その、まあ、それぞれ、えっ、ー、と、ここですね、XF プラス TG が D に等しくなるようなあの値ですね、を返すというのが、このアルゴリズムです。で、えっ、ー、と、中身はですね、 と、まあ、ユークリットのアルゴリズムに若干その s と t を計算する部分を追加した形になっております。えっ、ー、と、1番目のステップでは、これ全部あの、えっ、ー、と、r0 と r1 と、それから s0、s1、それから t0、t1 を定義している部分ですね。で、えっ、ー、と、2番目が実際のその常用 の, あの計算になりますけれども、まあ、ri が0でない間は繰り返す。 で、ステップ A は、えー、これは、先ほどのユークリットの5ご情報と全く同じで、R の i-1 を Ri で割って、その小を Qi として、乗用 i の R の i プラス1を置きなさいと。で、えっ、ー、と、次の B のステップが、この Si と Ti を計算する部分ですけれども、えー、この部分は、その、基本的には、その、R の、えっ、ー、と、 ここ、インデックスがちょっと間違ってるんで、あの直しておいてください。えっ、ー、と、この引かれる部分のインデックスは、これ、本来は、s の i マイナス1と t の i マイナス1ですね。で、えっ、ー、と、まあ、基本的には、その r の i プラス1を導いたものと同じような操作で、この s の i プラス1と t の i プラス1もあの、計算できます。 で、まあ、c の部分で、このインデックスを1加えるということを行いまして、ま、r 乗用が0になるまでこれを続けます。で、最後終わった段階で、えっと、まあ、r の i が0になった段階で、その一歩手前のですね、その r と s と t の値を返すというのが、この各種行方情報のアルゴリズムの終わりの部分です。でここまで質問ありますでしょうか でしょうか。はい。あ、で、えっ、ー、と例題を一応載せておきました。えっ、ー、と、これはあのテキストのあの例の四点二十三ということですので、えっと、五十四ページですね。テキストを持ってきた十四ページを見てください。で、えー、とここでは、あの整数感上で、えっと、F を百十九として、えっと G を三十五とした場合の、その、 拡張ユークのご情報による RISITI の計算例が載せ、あります。で、実際にその、まあ、計算をですね、トレースしてみましたので、えっ、ー、と、まあ、確認してください。まあ、R0 を119と置いて、R1 を35と置きます。で、あと S0 は1で T0 が0。 それから S1 が0で T0 が1ということで、うん、この R、まず R2、S2、T2 を計算するんですけれども、これはその R0、SL、T0 の組から R1、S1、T1 にその小、最初の小 Q1 をかけたものを引きます。最初の小 Q1 は、えっ、ー、と、119をで35で割った小でして、これ3ですので、えー、とこういう形で、その、 まあ、これ、ベクトル空間ではないんですけれども、ベクトルと同様にして、各成分のこれ3倍ですね、これ3倍を引くという形で、これがその R2 と S2 と T2 の組みになります。理解同じように、R3、S3、T3 も、この、なんだろう、次の割り算を行って計算すると。で、同じようにずっと計算していきますと、 えー、と最後、えー、R4 が0になるんですかね。うん。えー、R4 が0になりますので、えっ、ー、と、まあ、そうするとこの段階で、その、えー、と F と G の GCD が、その R3 の 7ということが分かって、それから、その S3 と T3 がそれぞれマイナス2と7ということで、これらをそれぞれあの F と G にかけるとちょうどこ7に等しくなることが分かると思いますので、各自で確かめてみてください。はい。ということで、えっと、あの、ま、今日は、これが、 一応、これ今日の授業のまとめなんですけれども、一応今日は、あの、かかんの基本的性質の復習といいますか、あの、えっと、今後出てくるので、一応復習しておいてほしい事項をチェックしておきました。それから、えっと、今回は主にそのユークリッド誤助法の説明、それから拡張ユークリッド誤助法のアルゴリズムの説明を行いました。ということで、あと、あの、まあ、次回以降はですね、これからの拡張ユークリッドの誤助法の応用、 がい応用例がいくつか出てくると思いますので、まあ、その辺をこう順番に順を追って紹介していきたいと思います。まあ、何か質問はありませんでか。じゃあ、とりあえずあのひとまず今日の講義はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした